よみおののけ。 進むことができよう 俺どもは我が過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ部屋を探しておる。 美しさよ核の如きやさましき人物。 先へ向かうは身の毛もよだつもりじゃ笑 わ, わ遊びが芝居じゃ よみが許すならばじゃ。 妻との再会を望むのであ 木のごとくこの地は崩れゆく。 さらに欺きあやかしじゃ 空虚なり己が力で生への道を切り開き全てを奪い返ねばならぬ。 未熟な威嚇を持 見飽きた よみこそおぬしの幻に飽き。 なのじゃ我らカかティブそれ度も破れたのじゃ我らカケロにとっておのこものではなかった愛がお主を縛り義がお主 今を保つにはいまだとある思いをとげまことにお主を導きものを知ることじゃたとえ我が命が尽き果てようとも拙者には義しかござらん許せ。 破りません先生、皆が拙者を必要としております。読みより、花が立つ。わわわわわわわ 佐藤炎は今なお燃え続けておるまずカゲの息の根を止めるそして皆の立ち直りを助け皆を守るいかなる時も仕事務めたはずでは 誰かおるのか 他の奴らよりできるぞ<笑><笑> ハはハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 頭には近づける拙者が何を超えてきたかわかるまいお前はここでしまいじゃああっ くっ トーサルフレー なく <laughs> Суги же 他に道があるに違いない。 一じゃ おったようだな新たな決意に満ちておる何を学んだつもりか知らぬが足りぬわただわしはお前をまた撃つだけのこと我はこの地己のような輩が消えるまで戦い続ける我のように優れた者は他におらぬ。 俺にはもう誰の命も奪わせぬそれがお前の読みの深みでの決断かさぞ苦しんだであろう己を責めながら我はためらいなどせぬただ奪った 我は誓いを立てたのじゃ、たとえ、この命を尽きようとも、我は偉大なる男だ。 闇に葬られし望み、勤めを怠る中で、今こそ皆お主を頼りにしておる。手放さぬ限り、救える命があるのだ。たとえその命が不自由とも、皆を守ると誓うのだ。息を満たし、気を抜けない。 気を見抜くのじゃ。